お前が今、お前が今、お前が今、お前が今、お前が来てやるぞ だまあ、何だお前自分の罪を感じたってのかお前。お お前らが突っ込むから悪いんだろうよ。 お前は犯罪者だあううろってねえやって。 おおおおめめ人人のムラからかんで喧嘩らででよよやややるならやるなら最後ままっるるでれるっっっててたた前お前だら一人まいさこ一一ぞく迷惑をだ私はあんたとして話すわけで。 おめえらいつ<笑><音楽> おめえらだろうよ、そうだ、違うじゃおめえだろがお前が今手出したから、んだよ、これがまともな人間の対応かって聞いてくれ、えー、お前らが何かでえのは、ほら、あほなこと言ってんじゃねえぞ、お前は、どこの誰だか知らねえけど、ちょっとお前一人で来い、お前だろうが、この野郎 おいお穏やかじゃないよなさっきからな飛び入れよなんだおらお 前, お 前, お前飛び入れじゃねえかよ飛び入れなんでそこまで出てくんだよお前飛び入れだぞじゃあお前は何なんだよどうしよう人で話したとこ何のお前が出てくんだそこでお前はじゃあんでくっちゃめてんだそこでおら何あおしい、しやるのかお前あやるのか止めに入ったのかやるのかどっちなんだお 前, お 前, お前やってる捨 て, てるゃよお 前, 前よおら何がこの ん、えっと、お, お, お, お, おめえらおめえらから来てねてはい私、ま、触られましょってやるのかよだったら最初から来るんじゃねえよ触るんだる俺はする気やねえっつってんだよだっ た,、はあ、タだただっだだらごたごた人のことをね言わないのおめえらもこっちのこと言わなきゃいいだろうい散々言ってるだろ何をし芝たいなんて教えてくれよ芝木隊じゃなかったのか誰に対して言ってんだ我わじゃないの 我々 じ, ゃじゃないのちいたばのちいたお前のだよばしほらお ねおえ喧嘩一つできないんだったら最初から来るんだだから、ね、喧嘩してんだったらお前、差しでこうよお前、二人でやんでよじゃあよ全員越しに行 よ, よ, よお前待ってろ待ってろ警察に守られてるって分かってるからお前だそりこいつらが使っそ、そもそもこいつは、これまず一人来たんいかいちごこれこいつ こ, こいつらが突っ込んできたそう。ね喧嘩ね事情はね、ここにいるあんたたちの仲間が知るんだよグループなんですよこの人達はグルー あ な, んなあなたは一緒なんでょじゃないでしょあなたは一緒だよねああはい、はあはあ、この2人これこれこれ大事に使ったのこれ第1問はい我々目撃したこれこれ逃がしちゃダメよこれ逃がしちゃダメ、はあ、これ逃がしちゃダメでえっと俺被害者ね村かがらこいつに捕まるって俺も捕まってやろ してめえから言ってきてお前だお前から喧嘩カ撃ってき、ね、てんじゃ、ね、はは何言ってんの分かんねえのか言葉だヘイトは発散しなくなってき、ね、て, て何がヘイトだよおいあの人トレンチコートの人と皆さんはみんな同じグループだろお前だよ 違, 違う、えー、これがまとめな言葉をしゃべれほが いなくてもね、あれはね、あれは何なんだあれはなななんんだだだ私も怒っっってる言葉荒く当当当当当当当当たりととロリかか、おしいいいいよ事いいよ、はい、事、はいはい、事事事事事者、者者者者、当事者、当事 者, 当事者だからよいにねじゃない当事者 あれ当事者よ目撃者じゃないからね、客観的なことはいけないよ。こ俺が言っとくよ。いいですよ。はい。うん、こ, この仮説取ってたのは俺だ。はい。そ、はい、これが後から飛びが後から取れた。間に入ったの。これなんだ。あ間に入ったんじゃない。仲間だよこいつらの。間違えな。仲間だ。 手を出してない、口つ い, たない言葉でどうしてやったか、残すことをないます。<笑><笑> 順番から言えば、うん、そうです帽子1番、これ2番。この間柴木のの間、ってたの誰だよ。うん何